台中駅は大正6年日本当時時代に建設された西洋のルネサンス時代の駅舎をモデルにした建物です日本政府の明治維新運動の産物でもありました台中駅は時代の象徴であるとともに都市のランドマークとしての役割も果たしており台中市と台湾鉄道の発展を表しています 台中駅の建物は日本当時時代の台湾総督府に似ており建物中央の屋根に備え付けられた豪華な肖像が目を引きます民国84年に国定古墳となったため現在旧駅舎は閉鎖されています台湾で最も完成度の高い駅の一つです是非新旧駅舎が共存する眺めをご覧ください 台中新駅が成立した後、旧駅は観光名所となり、休日には市が開かれ、若者が訪れるレジャースポットとなりました。最近最も人気のあるクリスマスイベントは、かつてのような簡素なランタンフェスティバルとは違って、20年には「大中ハワイエンをテーマにし、 昨年はタピオカのクリスマスツリーで多くの地元民以外の観光客が訪れるようになりました周辺には宮原眼科第二市場、柳川水岸などの観光名所も多くあります台中駅を訪問する際にはスケジュールに組み込み是非訪れてみてください